チームカラーはレインボーみんな違ってみんないいよさこいは初心者何卒温かい目で見守っていただけると嬉しいでございまするといただいたてましたそれでは踊っていただきましょう M の皆さんで祭り歌